Hampi, isäällä joku saapannut yhteispeliä. Kauvoleiren alu-amuletti. <tos> Nyt se täytyy lastelikkana toimia tuolla jengellä. でもう e は、ピアノピアノ、トンウスワメシキは、かせみ a した t どうなる Yeah. いいね。 Hmm. <sighs> pocket circle、so、to fight that could be yeah. you yeah レッドゴーファーザー。 ああ、始めるぞ Mä aattel se! Mä aattel se! Mä aattel se! Okei.、Okay. Tämmöstä sähköautolaajamista. Ei hetkinen. Toi heiluu. Näin. off.、Wow. Saadaanko me seuraajat lehyellä kaverilla? <tos> pitää vaan, että se on, niin se on tää tää pitää. Niitä tietysti. Tää lopettaa entiset harrastukset tämmönen NFC. あっ、なっちゃったけ e Se on oppinu jotain niinku työssään Toi koro se tialemmiks Jos ei maksa, niin täytyy taistella tota vastaan Ei tietenkään makseta, tottakai me otetaan matsia I am the... Se lohikärmevoima. Mä oon missannu aikasemmin sen. んああ。<音楽><音楽><音楽><音楽> seuralaisille niinku taitoja, niin. Kirjaa. Ja kutsa nolla, se selittää aika hyvin kyllä tätä näin, että minkä takia vajimaa on tällainen kuono. いいですね。<音><音><音><音><音><音> Täytyy käyttää niin kuin omia liikkeitään tai majima. Joo, tietänytkin pisteen, että tässä vaihissu alippaikoiden. Rilla on ollu paljon kurjempaa. Mä to... toi poimi sitä muutama... ...multama tempu jo. Onko niisikillä ollu sitte kurjempaa? Ja joku ei sitte ikinä saa näköjään tarpeeksi. Ouh! オッケー お久しぶりですおーキリオカマスキーパーだ実は こレズミ俺が掘ったって言いテーのかん確かにこれは俺の本イだが最近は真似するやつも多い。俺は掘ったイレズミは全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよそうですか。もしもしおうお前か。ああ。 何してるの何してるのキ山桐生だ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る水木の死体はもう見たか なんだとお前と差しで話がしたい明日夜の10時セレナで会おう桐生背中の竜に色入れ直してやる弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ、うん、もう十何年も前かお前は竜を。 そして錦山は鯉を背中に入れた入れずってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだこれでやっとあいつはお前と対等に張り合える俺と甲が泳ぐ鯉は山脈を経てやがて龍門に入る龍門を登りきった鯉は龍に生まれ変わるんだ 龍門を登りきろうとしている最後に龍になるためにはお前という相手が必要なのかもしれないなあ錦山がここにははるかは登場会に狙われてる。 連れ出さいとまずいぞマスコか、まあ、確かにそうだろうな。行かないよ、私。どうしたの、ハルコちゃんおじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょなのに、なんで連れて行ってくれないの私お母さんに会いたいの ここに遊びに来たんじゃないのおい、ハルカ。このペンダントでしょこのペンダントがみんな欲しいんでしょれなかい私なんて、どうだっていいんでしょおじさんだって、きっと100億円欲しいから私は。<笑>お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ ねえ、教えてよなんとか言いなさいよハルカキリュウはなお前のお母さんがうるせえ言うなハルカ今は俺を信じてくれそれしか言えない私だって信じたいでも私にはお母さんしかいないのおじさんが勝手にするって言うなら私もそうする ハッ<音声><音声>まずいぞ。 他の足取りを追うのだ登場を帰る先に抑えないとやばいぞ一番棒お い, いンンお 前, お前少女を見酒持ってこいおい小さな女の子を見なかったうるせ。ぜ酒だ酒持ってこい 女の子を見なかったか。どうなんだ。す<スープ>、すみません。先までここにいたんですが、殺の男がさらって行きました。どこに行った。どこかの公園とか、携帯で話してました。パーキソンベア。ノエペタは非常にモタムタプルストオレ。 どっちかんのち。はるかどこだ。キ桐ウさんに伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。ここ。下を出すときじゃないか。どういうことだ お入りになれば分かりますよお待ちしてました桐生さんはるかは無事なんだろうな カズキたちはどうした別室です。縛るくらいはしていますが、無事ですよ。何者だお前らそれはやめておきましょう。お互いのためです。それより、お嬢さんが持っていたはずのペンダントはだキリオンお渡し願います。 渡せば遥を返すんだなもちろんです<笑>ストップそこで止まってくださいペンダントをこちらに投げてください遥か すまない。 とんでもないです。<音><音> Kaikilla aseilla. Nää kyllä jää, jää kutsuta, ei jää ihan klassia kutsalta, mutta niinkään ei sitte oo. 組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい、答えろ。俺たちは。はるか、大丈夫か。出血の割には傷は浅い。 大丈夫だ心配ないだろうおじさん助けに来てくれたんだねああごめんね私が勝手なことばかりするからはるか俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだちゃんと聞いてくれるかうん水木お前のお母さんな もう、死んでいたんだ。すまない。俺は、助けることができなかった。ごめん。ごめんな。ルカ オラコのセンカ少しサグテミルクにする。ああ。何たらいよ。こっきしたポリすみません。コンナに巻き込んじまって。何言ってんすかそんなこと、言わないでください。そうですよ。オらの方こそ銃向けられたラレタ何もできませんでしたすみません。 トイミバーセコントローリー。おお、このお嬢ちゃんが噂の子か。うん。キラオレチマ な, な、この子しわらくかったよ。でも、あんたに頼まれようとするのも、ミな。ナキだな。ああだ<笑><笑>ここを好きに使うといい。 まあ外見はちょいとあれだがハネ恩に来るありがとうまあいいってここならヤクザも警察も攻めては来ねえ安心していいぜキリュ俺は一度署に戻る明日は錦木をタウんだ今日はもう休め、はああそうさせてもらうよ